次に第 2.1.2 説の不動小数点数の説明に入ります。現実世界で使われる数には実数として整数以外の数も当然出てきます。例えば有理数ですとか無理数といった数が実数 実験のデータですとか、それからあるいはの数学の計算の中で用いられたりします。で、えっと、まあ数学においては、その有理数や、え、代数定基数をその計算機上で、厳密に表す手法もありますけれども。まあ、ここでは、その。計算機を使う世界で広く用いられております。その有限桁で、その実数を近似する手法について議論します。 それでは、その実数を有限桁の数で禁じするアイデアについてちょっと考えてみましょう。ここでは、その、まず、とりあえず計算機上の数の表現を離れて、10桁の10進数を使って実数を禁じすることを考えてみます。で最初に挙げますアイデアは、ここのスライドに書かれている通りなんですけれども、10桁のその整数、 十進数のうち、5桁を整数部分ですね、に当てる。すなわち、D0、D1、D2、D3、D4 って5桁の整数を十進数で表すと。で、えー、と残り5桁の十進数を使って小数部を表すというアイディアが考えられます。まあ、ここで、えー、とこの数の符号の情報は別途持つということを を仮定しますそして、各桁は dj で表されていますけれども、各桁は0以上9以下の整数とします。このような形で、その実数を有限桁の受信数で近似する場合に、表現できる数値としましては、この v がマ -99 イナ ,999 ス 99,999.99999 以上。 そして9 99 9 9 9 9 9 9 9 9九以下の範囲での実数をある程度禁じした数を表すことができるということが分かります。実数を有限桁で禁じするアイデアの二つ目をこのスライドに示しました。先ほどとのアイデアとちょっと異なるのは、その こののの各桁の数の使い方です。えー、とここではそのまず、えー、と V を表す数として、えー、と整数部に M0 という1桁の受信数を割り当てていますそして、えー、小数部に、えー、と M1 から M8 までの8桁の、えー、数を割り当てていますで、えー、最後が特徴的なんですけれども 最後、この M0 から M8 で表現される小数に10のべき乗をかけるという表現をしています。そして、この10のべき乗のところにその残った受信数1桁を E0 として、ここで、べきのところで使っているという表現の仕方です。で一応、あの、 このスライドにありますように、えっ、ー、と、mj は、あ、m0 です。えっ、ー、と、M、mj ですね。各 mj は、まあ、0以上9以下の整数。そして、えっ、ー、と、10のべき乗のところにあります e0 も、えっ、ー、と、0以上9以下の整数とします。えー、結果として、えっ、ー、と、10のべきですね。えっ、ー、と、e の0マイナス5で表せる10のべきというのは、 えー、とマイナス5以以上、4以下の値を取るということに注意してくださいこの場合その表現できる V の表現できる数値は、えーとまあ、符号の情報は先ほどのアイデアと同様にこの受信数の桁とは別に持つということに仮定します と,、えー、とこの時に V で表現できる数値は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 ここで、数値の絶対誤差と相対誤差について触れておきます。X と X プライムをそれぞれ数値としまして、X を真の値、X プライムを X の近似値とします。で、この時に、絶対誤差は、この X プライムと X の差ですね、引いた値の絶対値になるわけですけれども、相対誤差の方は、一方で、 相対誤差は、えっ、ー、と、X プライムと X の差の、えっ、ー、と、と X の、Z、大きさに対する割合として表されます。で、えっ、ー、と、これまで説明しました、その実数を有限桁で禁似するアイデアのうち、えー、2つ目の手法は、えー、不動小数点数、もしくは不動小数と呼ばれております。えー、この手法は現在、 その計算機において、実数を有限桁で近似する方法として、広く用いられています。一方で、先ほど紹介しました最初のアイディアの方は、固定小数点数と呼ばれています。固定小数点数は、現在、不動小数に比べると利用は限定的です。 それでは不動小数による実数の表現について説明します。現在の計算機ではその不動小数を使った実数の表現として次の表現の方法が広く用いられています。表現する数を v とするときにこれをマイナス1の s 乗 ×m×largeb の large 以上という形で表します。 ここで S はあの符号、サインと呼ばれるもので、えー、と0か1の整数をとります。M は仮数と呼ばれておりまして、この仮数の英語のマンティッサから M という名前がついています、えーと。B は奇数と呼ばれておりまして、これは英語でベースと呼ばれますので、その B という、えー、文字をとっています。 最後に、えー、と e は指数と呼ばれておりまして、まあ、これはエクスポーネントから、えー、と e という文字が取られております。え次に、えー、不動小数の正規化について説明します。えー、と不動小数はしばしばその、まあ、同じ程度の、まあ、精度を持った数に対して、 えー、と複数個の異なる表記法が存在しています。えー、例えば、えー、今ここの例ではその V という値をですね、えー、2.9979×10 の8乗という、まあ、不動小数で正規あの表現してみました。ちなみにこの値というのは、えー、と真空中の2で光が進む速さを まあ、メートル毎秒の単位で表したものです。で、えっ、ー、と、実はこの表現ですけれども、その、えっ、ー、と、仮数部は、先ほどの定義から、えっ、ー、と、2.9979 で、えっ、ー、と、まあ、指数部は、まあ、10の8乗という表現をされております。でところが、同じ数値を表すのに、えっ、ー、と、仮数部を10倍して、 10のべきの指数を1つ減らすという形ですね、えー。具体的にはその、このスライドにあります式の2行目にあります 29.979×10 の7乗という表現でも同じ数を表すことができます。で、もしくは、えー、先ほどの最初の表現からですね、仮、えー、数部を10分の1倍して、 指数部の10のべき乗の指数を1つ増やした表現この式の3行目にありますように 0.29979×10 の9乗といった形でその同じ数に対するまた異なる表現が得られますそこで不動小数の表現を行う際にはその表現を1位にするために その数部の整数部を1以上 B 未満の整数で表すという方法が取られております。このルールを不動小数の正規化と呼びます。ここで、計算機上での不動小数の表現の例について説明します。先ほど、その実数の不動小数による近似というところで、この不動小数の不動小数の表現の例について説明します。先ほど、その実数の不動小数による近似というところで、この不動小数の を使いますと、その v という値をマイナス1の s 乗かける m かける b の e 乗という形で表すという説明をしました。現在の計算機上では、次のような形でそれぞれの値、数を定義することが一般的に行われております。まず s は符号の部分ですけれども、これは0か1の整数。 次に、えっ、ー、と、M、仮数部の部分は、えっ、ー、と、N ビットの二進数。で、えっ、ー、と、条件としては、その、M が1以上2未満のを満たすような数として定義します。そして、えっ、ー、と、B、奇数は2。で、えっ、ー、と、E、えっ、ー、と、指数部ですね。これは、あの、L ビットの二進数で表すというふうに行われます。 でこの、えっ、ー、と、仮数部 M、ラジェムのその位の取り方ですけれども、えっ、ー、と、まあ、正規、駆動書数の正規化から、まあ、M は、ラジェムは1以上2未満という形をしておりましたので、えっ、ー、と、ここに、のスライドにありますように、えっ、ー、と、もし仮数部を N ビットを使って表現する場合には、えっ、ー、と、最初の桁 M0 が、ま、整数部1か0を表し、 えっと、残りの n-1 桁、1ビットで、えっと、小数部を表すという形をとっております。あ、えっ、ー、と、失礼しました。えっと、m0 は常に1をとるという点に注意してください。それから mj が0か1の値をとるようにして、で、えっと、large m というのが、このスライドの一番下の 式を満たすような形で、こう、各桁 MJ を定めるということになっています。